今日はね、ちょっと風の強い中ですが、おかげさまで雨をもくらずに、えー、この日曜桜祭り開催することができました。本当にありがとうございます。またおまこみ、大勢のお客様、ありがとうございます。<笑>さて、えー、この舞台ではただ